えっ

あ、ます。アイアンのゼロポイントですけど大丈夫かな。てぃ、俺もまだプレゼント終わってないから。はい。いやにすいます。あ, あ。

対戦を確認相棒

アイスボックスのやつ見てな い, いんだよ。う, う, うしようかな。上中ワイパーだけど。<笑>いいですね。上いないんで。手出しますうんええー、そうかね。やりたいんだけどな。アイスボックスのやつまだ覚えてないんですよね。アイ、あの、アイバカワイパーでもいいな。ブリオーチおるし。

んやーあり出します。はいで、うんうん

うん、よろしくしますお願いします。えー、そっか、これ壁変えなくなっちゃうんだねー200。あー、リーア二百五十。円にってえ、あ、これアタッカーか。大変だな。あ

へああ、うんこう T マップらしいからはい T マップ あ, あえっと攻撃が大変ね攻撃が有利マップらしいあそうなんですへえらしいですけどほんとだ上にいますね強っなんか上にいたよねやって。<笑>

オベアミンのオベアミさんのとこいるえっおっ、おこん な, こん な, こんなか。えっと、ショット。イスーやっった私、武器買ってないんだけど<笑><笑><笑>じゃスペクタタ

りますル買わないいいんんだっっ、うん、っとエグいっバンダルが欲しててことなんかなれかたっっ、ま、んです か, 大丈夫か、ま、た上にいるんじゃない同じことしないか

ロッシュバに入っていっちゃった上にいるどうしたのいないじゃあ置いちゃおうかなあここだって見えないかなえどうしよう壁作ってあげたいんだけど絶対いいかもあ、ね、はい後ろ後ろあっないっなんか強強い。

やばい攻めでめ取れる。攻めで取れた。すいません、私がアイアンだから、ちょっと<笑>。いやいやいや。<笑>相手があれかもしれない。買うか買えるあ僕も全然。ブロンズとかなんでいいここ。いや、シルバーはね、ブロンズはちょっと、私、ブロンズまだ未経験なんで。<笑><笑>やったなっ

それがね、私は上がらない方なんですよね、ゲーム苦手なので、<笑>ロールもそうでしたけど。<笑>また A で、ね、失敗するまで A でいいのか。<笑>まあ今回、エコだし。<笑>またエコなんだ。なんか、後ろ攻められそうだけど。大丈夫か。あミッド、あ ビ, ビ、ビハインドウェア。

ビハインドケア後ろいるレンダローレンダロー後ろ置いた方がいいんですかね、まあ、なんかこうどえリトードしたいけどなんか後ろから誰か来てた気がするんだけどなんかここの奥にいたような気がするなああ イ, イロ色なんだよね

けいェーちのヘブンワンプラントプラント、OK、あ, ああミッドの方はあ、ここか後ろから回るってことなのかな回るちゃあいるここだ

<笑>音がするここ音がします、まあいいいグレネードあるからいいいグレネードあるから大丈夫、うん、グレネード置いてる置いて る, か置いてる置いてるえ壊されたねでも解除してないんや、うんナイスナイスー<笑>めっちゃ移動しながらだったけど

おうおうおうお。私お墓にしてるから、よくわかんないけど、死体撃ちだったのかな。報告 し, したあれ死体撃ちしてる<笑>。じゃあ報告しとこう。そうか、あれ。そうか、そうか、そうか、一般ですっけ、あれ。死 体, ち死体を放置するオフ。ああ、そんな普段あったんだ。ああ、なんか、生き返らせるときとかも、その方がや、やりやすいとか言われて、今やってます。あと血の表現消したい。まあ

また家行くのか大丈夫えバンダル買っちゃった私も買っちゃったけど買ってない人いる後ろ大丈夫変なとこに壁作ってんの後ろ後ろかないいか2人倒した

ちょっと待ってね、こっから置いていいかな今ど こ, こに壁作っちゃったどっから当たったあ、後ろか。後ろ

う, ーんいい う, ーいいうん。ああっっっっもてていですすかかちちょょとときたたしこにんんん頭当るはピンが上がうさ、ん、なんかこの前

ナーフされたんですよねファントム歩き打ち弱くなったからバンダルでいいってなんか言われましたあどうしようかな後ろ行き帰らせに行きたいけどあカバー行く、うん、壁をわあなんかおここ後ろ二人

ビハインド2ということは B の中に2人しかいないあごめんなさい回復できるわやいやでもちょっと遅くなっちゃったなあいつ寄ってきちゃってるかもあやばいごめん俺の方いるええでも寄ってくるかな A 行った方がいいかな行きるままいる A, A にいる

雪だるまい る, る, ま い, るいいよ、となんか爆弾あった。あ、でもいいのか、キルジョん、死んでんのか。ナイスナイス、プりもうまい、プリムうまい。プ リ, も う, まリもうまいですね。あ、でもあっちにセンターの方、センターの方。うーなんか足音したな。多分、ブリンスのあった。多面の。

まあオピオトシタる落とってないいいでしょつんん、はい、うま誰もってる子いときた。

B? B 難しかったですかいいの ?B2 人じゃ俺がゴリゴリミスった。わかんない。どうやっていったんだろリーーゴリゴリ後ろ取ったのに打ましたっていうど う, やどうやって取ったんだキル切ョじ動いてい。上にいる。上。アッパーサイド。ありゃり切るじゃいないキルじゃいないのやばい。調子

た分私が冷ートを上げてっあっやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやば<笑>いやばいやばいやばいやばいやばいやいやばいやばいやばいやばいいなばいやば

にやられたちすませんちょっとヘッドヘッド狙ったんだけど急所に急所 に, に, に, に取られちゃっ た, 取れゃっ た, <笑>れたいやーえ多かったですっけ今や<笑>が 2, 人ぶ2人はいたけど

A にくふりして B 行ったほうが最初だけ覗こうかないやいやあら後ろはあっ出し出すあれでも90位遠いなあーおいなお奥いる奥いる奥い る, 奥いる

ょいなあばこっちも撃ってるな、うん、これあんま関係ないぞそのうんーろあれ捕まえた一人ナしょちょっと回復できるけ

ありがとうあここと う, ほ う, ほうすいませんあっちに逃げたんじゃなかあでも逃げられないかもです逃げないかもそれはお金あるお金なりよ俺ら買う買う買うこれダメなんだ戦いに行った方が戦いに行った方が良かったかもしれないあっちが行くの嫌だった

レ ー, ターをよこせ。よしよう、私節約かね。じゃ俺がこいつ買うから、こいつから買ってもらえ。もうん。買ってくれた。これ私持ってる。っけいいうん。あと言うん。うん。うん。うん。うん。うん。

もうおおやるやんもう上にいるのやめたのかなっここいるわ左おいすいませんちょっと下がっちゃっ た, っちゃったもう触ったあと1個上がれば。

うううんん裏来てる裏来ていいるるらしこここれにっますぎないから来るやだやだやだやだ。

クレネード一応置いてくれてるんだよね多分置いてる壊されたかもしれへんけど落としないよねかんないすいません た, たまに会場も全然見えなくて解除されてる時あるんで、ね、大丈夫お客ありがとうありがとう何か撮ってるあっえっ

ありがとうございます。絵が取りやすいのかな。すごい。じゃ裏コないけど。裏コん買ったね。うん。まあ守りは攻めちゃいけないっていうのがあるよね。まあラッシュしないでみたいな。プッシュしないで。

あ下にいるわ見えたんだけどジェットもいたねこれ寄ってくるかもねビーた方がいいか倒せればいいんだけどああキブジョイあれで後ろを見てるのかええー、あんな使い方初めてタレットで見とるねうーんもうあれタレット壊されちゃうから行くああじゃあえっ、ー、とねオーメンが持ってる

置いてない<笑>歩いちゃう。危なかっ危なかった。なんか一生 A で勝てそう。うーん、そう ね, ね。調子がいい A の。えー

があるんけどああの前ミンなないいっっああよたらマジでフラントがしてやすいよね う, うんイんかねスカイがあそこにいたんだよね。

私もう B 行きたいかも B か B かあれ2人死んでるねでもあれあ私生き返らせられるけどあっピーマずジェットやばいジェット後ろ前前前前前前前前い前前前前前い前前前前前前前前前前前前前前前前前前

ちょっと待って、ちょっと時間をかかっちゃったな。いるね。こき急いだったな、俺。やらかした。痛いたー。ちょっと20キロ、きいっ て, てってた。あ<笑>

ああナイストラ イ, イ, トラ イ, イ, トライお金がなくなっちゃうかさ、<笑>俺変えれる変えれる変え れ, れんかもあでもクリムがいる、ね、誰か帰るなおさん誰か変えるなんだっけどリーチの人全然変えれそう変え、うん、キュれんなまたいいなんだっけ A で失敗したのはあれ か, あれか

後ろから政治が来てったから一気に行けなかった あ,、ね、ったなあジェットいるねえ、はい、ジェット私は前でためっちゃおートがしちゃったあ上ここ上いるわもう見つかっちゃった

ウィート。はい上

後ろ、ヘブン、後ろの上後ろの上、上後ろナイ ス, ー ス, ースうんあオペアスか、な, んだなまたええ。

なんショー A でいいかもしれないこれマジで<笑>ジェットがそうしいやでもジェットも頑張ってるんだな結構ありがとうよレザー好きだな<笑>これきた、うん、お攻めてきてるねトゥトゥフロントイン

えっとボックス上アッパーサイド okay, やったやったやったやった誰かこらってる人いる大丈夫あ分断しちゃったけど大丈夫大丈夫大丈夫あこれなんか設置すると壊れちゃうんだ知らんかったほんまや壁<笑>なんか障害物に見える

まあまあまあまあまあ、まあ、お, おうううー強いいいねササー守り守りなら楽だし楽だけど、うんあんまこ こ, ここの通路来ないと思うんだよね初心者怖くて。

でも塞いだほうんもいだ方がいいのか、うんそうだ。いやう、なんか、あれ、切る、ちょい、ビーン。壁、炊いたほうがいいとかあるかもしれんけど、うん、最初そんなに、そこ多分た、たぶ行かないね。行かないですよね。うん、多分プロのシーンとかだけ、プロとか、上位体とか。どうしようかなー。ミッド潰してもいいけど。ひそいだったら、壁、炊くとかでいいと思うけど。うん

誰か来る音がしたら壁作ろうか な, なんか落としたのあ B? はいはいはい壁作っちゃったマジかマジかごめんいこれ b b b b いはいいはいいいは

あ、間違えた。これで A いってたら面白いな。いや、えっと、なんで、いけるじゃいいか、真ん中見てるん。真ん中見てるけど、あ、いってるね、やっぱ。一人いった。あれさ。でかい。でもなんか。一人じゃ、一人で行ってんのか。あ、A だ。

はいはいはい、はい、あ, んここよ -A あと秒こっええっすかな

あと10秒これしなかったらもうまげ ん, ん, 負け ん, 負けんしなかったからああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

スペクター買っちゃうけどダメ買ってる買うよね。まあ最初私も買い物分かんなかったし分かんないよね。あ買いますよ。最初分かんねえよな。ね分かんない。私もスペクターは絶対 買, 買ってなかったですね。俺大体買ってた。うん。教えてもらって買っいいか買ってるけど。あ

スカイ。これもう出るの見てる出るの見てる。あ上上ジェット。こ, こ, こ, このとこここ

ベルトってここよ。あほんま。い。どれぐらい映るもん。あ上、スカイ。ベルト、スカイ。スカイは。やった。よし。あなんか後ろ。ベース、ベース。ベースのヘブン

よし全然気づかなかったでも誰だったんだろう<笑>真ん中入っとったんかなん分からんた分んさ B から回ってきてたいやー B 来てないはず俺 B から来たから、うん、いやここから来たのかなと思って違ういやいやいやああんだっけあそこ

トンネルトンネルだっけなんだっけチューブがなんでたかも。お、うんうん、しっぴいきちゃ っ, とけいない入ったけど。んトンネル

B 見えないより見えないし B, B に付きああのー、ベースのとなんていうのキッチンここ ?B 後ろ囲まれてるかもえっとキッチン切るじゃんキッチンなのわかんない名前は

ールかキッチンだねチューブ切るじゃ下ってるわ BA いってる逆にミッド回ってきたら怖いけど、ね、あと三十秒。チューブ切るじ

そうそうそ う, そうああタタイムオーバーおおナイススイクスイクスパイクスパイクスイク同じとこ見ちゃってるな大丈夫ナイスチチオ地味だったけど何この勝利、まあ、でも最後の作戦は割と良かったと思う相手<笑><笑><笑>ちもちょっとばらけてた

おしありがとうございました。またお願いします。ありがとうございました。こちらこそ。キャリーしてもちょっちっ<笑>キャリーできてしまった<笑>。<笑>こんな切ること久しぶりかも。やったぜ。<笑>えー、やっぱバンタル強いな。

うんちょっとやっぱ、ファントムに慣れてきてた時だったのに変えちゃったので、浮き上がっちゃっ て, 撃てないです、で最近、ファントムにしようって思ってるんですよ。ずっとバイパー使ってるんで。んでバイパー感動が少ないからファントムなんですかいや、あの、まあ、あバンダルとファントムの一番の違いって、頭一発のダメージじゃないですか、ある程度の距離がある程、はい、は, は, はい。

ただ、バイパーの壁とかである程度ちょっとの削れたら、うん、ファントムでも頭一発になるんで。ああ、あの、毒で下がるってことですかね。そうでね、うん、だから、そんなだったら遠距離でも打ち合いやすいファントムの方がいいんじゃないみたいな、うん。あれがありますね。うん、ず, ずっとバンダルだったんですけど。うーん、どうでしょうね、極度。

結構時代と逆行してたんフ<笑><笑>いやなんかなか考えがあるのがいいですねう ん, かんそのバイパーで削れるからファントムあれファントムって近距離強いんでしたっけ近距離はもうファントムの方が連射力があるファントルが勝ってることはないですね近距離は、うん、ラ, ラズさんがやってましたおお

ハンドも少なくて歩いててもある程度当たってあと球数も5発多いんであ と, <笑>あとなんだっけウルトの中もハンドの方が絶対いいっすねバイパー集団率がいいからですかね、うん

なんか近距離だったらダメージあんま変わんないからあの二つうんだったら電車速いファントムの方がみたいな感じかな、うん、そんなこと言われたらバンダルのいいところってあれか遠距離で距 離, 距離が伸びても同じダメージ出せるうん、うん、それは正直

めちゃくちゃでかいアドバンテージなんで、ど、うんうん、んな距離でもたまた一発って。私はタップ打ちしかできなくて、まあ直そうとかしてるんですけど。<笑><あの><笑>バンダルの方が良かったけど。タップ打ちでいいと思いますよ。<笑>すよね、<笑>なんかもうリコイルがリコイルすれば、まあでもやっぱ中距離以上は難しいですよね。ちっちゃうから。うん、僕, 僕逆に。

プレイしちゃうんで、うん、それ今直してます一緒にああしかもバンダルでやってたんでそれ僕はもうあと2000ぐらい あ, ああでもやるとこうかなはい行ってらっしゃいし ま, またお願いしますまたお願いしますいつでも招待くださいはい、はい、お疲れ様ですお疲れ様でーす

<笑>対戦を確認。

やつら、なめてやがるな。

うん。

then and

I'm not sure.

you、mm -hmm.

Уф.

いた。

うん、ね。

Thank、mm -hmm. you.

オクテクスルー

すアクティクスルする

するキャン確定<タッ>する。

キキャンセルキャンセルキャン確定する。

キャンセルキャンセル。

敵敵すすするするるキキャンキャンンどこ敵する

敵すワクテクスルするテ敵す る, キャンする

キス直撃するキャンセルキャンセル。

獲得するキャンセル獲得する

<笑>キャンセル。

するキャンセル。

I'm gonna take a picture.

キャンセル爆撃する。

キャンセル。キャンスル

独特する

敵するキャンセル。